本日はクリスマスイーブ雪は明日の朝まで降る見込みでニューヨークではホワイトクリスマスが見られそうですホリデーシーズンに入りいつもはビジネスマンであふれるこの街も普段とは違う様子を見せていますこの冬は心配された寒波の到来を見どうしたのお時間がイルミネーションに移動12番街で災害発生現在の他人を発行中こちら本部現在調整中 マンハッタン各地に出現した部隊についてニューヨーク市警部は現在調査中としています新型兵器の映像地面から入るように多数の部隊が出現していますマンハッタン上空から中継の映像です道路は寸断されビルが倒壊した現場ではレスキュー隊も近寄れない状態が続いていて救出は難航しています市民は避難を続けていますが テロか災害かも分からないという異常な事態に VOC= コとの対応も混乱を極めています。 調査班より報告現在マンハッタン島直下における地殻変動は確認できる僕より通達以降対象をバベルと呼称する<笑> な, なんだこれなんだこれ よく見ておくんだな敵を知れば恐怖は和らぐ決して分かり合えはしないが主任任務は主軍と合流後ビッグオーブ撃滅に当たってもらう了解しました戦場に娘を送り出す気分かバベルの心臓を見て帰ってきたやつはまだいないってのに まあノウハウはたたき込んだからあとは特訓の成果だな娘なんていましたっけお前には紹介しねえああそうですかお仕事お仕事とコードの書き換えなら僕にもできるけど過去を書き換えられるのはアヤだけだからね僕らのためにいっちょ決めてよアヤ作戦前だ 余計なプレッシャーをかけるなオーバーダイブ心が殺されれば肉体には戻れないそれは技術上の死だ一瞬でも気を緩めれば死につかまる潜るのは素人さえ一人か頼りいえ軍だぜ 僕らのすべてがかかってる申請し放題の研究費も世界の救済もすべてね you <laughs>